はい、えー、辻之介です本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます、えー、本日もですね腰痛改善のヒントアイディアをお伝えしていきたいと思います、えー、ちょっと眠くてですねちょっと話がなんかね頭が回ってないんですけども、えー、実際ですねあの真剣にやっていきたいと思いますはいでえっ、ー、と山さん文丹さんという方からですね、えー、YouTube の、まあ、コメント欄に、えー、いただいて ヘルニアになって足とお尻に血気痛が走って歩くのも困難。ブロック注射を打ちましたがあまり変化がなく不安しかないとでブロック注射を打つ時にどこから刺すのかわからないと言われて刺された不安しかなく。 えー、痛いとか注射さしたまま言われて、本当に治したいのに、そんなん言われたら信用できませんねとえいうところで、ですね、えー、本当に治したくて、ですね、まあ、いろんなところ、まあ、病院とかだけに限らず、整骨院でも整体院でもどこでもカイロでもそうなんですけれども、えー、本当にですねその患者さんが、 えー、本当に悩んでご来院されているのにですね、えー、こちらの対応として、えー、そういったですねあの本当に逆に不安にさせてしまったりとかですね本当につら、えー、い思いをしているのに余計に。 痛みを悪化させてしまうような行為であったりとか、まあ、そういったのがですね、まあ、このまあ治療院業界になくなればいいなと、えー、本当にですね、こう発信していって、え私もですね、この治療院業界変えられるように、えー、実際いろいろやっていきたいと思いますので、今後も見ていただければと思います。えー、このやま山田文太さんちょっとごめんなさい言いにくいんですけども、あの実際このヘルニアっていうところの急性期になってくると、やはりですね、こう何もできない。 自発痛ってていううのは出てくるわけですねこう歩けない座れない寝れない寝ていても自痛いジンジンするとかですねズキズキするしびれがあるとか、えー、いうふうになってしまうので何をやっていいのかわからないとで実際ブロック注射が悪いわけではないんでです、まあえー、ブロック注射で当然治ったそれだけで1回で治ったとかですね23回治ったら治ったっていう方もいらっしゃるので、えー、一概に悪いとは言えないんですけどもそれをですね いくら、まあ、例えば5回も10回も打っても変わらないという場合は、えー、あなたの症状に対してそのブロック注射であったりとか、そういった薬物、えー、お薬ですね、ロキソニンとかですね、いろいろ飲んでも変わらないという方は、えー、ずっと変わらないので、えー、他の方法を探してほしいなと、じゃあ何をすればいいのかというと、わからないわけですね、どこ行っても電気だけとかマッサージだけとか。でいった場合に実際この今 えー、その前回にです、ね、この動画でアップしている分野になると、えー、また上田さんという方からですねその質問いただいた症状、まあ、とよく似てます、えー、動けない、とにかく何をしていても痛いというところ、まあ、特に椎間板ヘルニアの急性期てなると、えー、そういった症状が 現, 現れますの で, で、それの中でですねあの実際その骨の部分を広げるとかっていう考え方はないわけなんです、じゃあ何するのかというと、結局そのところが、えー、実際にその圧迫が あ, らあるのであればですね、前途一緒。 あるのであれば、そこから流れてる雑学神経のラインに対して大圧を加えて緩みを作ってあげる。なので、椎間板ヘルニアであったりとか。 まあその座骨神経痛であったりとか当然圧迫している部分があって痛みしびれが起こってますのその部分がどこなのか。ってなった時に椎間板ヘルニアだったとしてもその椎間板ヘルニアを広げるっていうんじゃなくの部分を広げるんじゃなくて実際そこに負荷をかけてしまっている筋肉ライン神経ラインに対してアプローチをしていく。ってなった時に全部太ももえふくらはぎの部分<笑>まあ膝裏もそうですねとか足裏とかですねっていうところで実際に全部のところをやっていくえ太もものところをやっていく。ただ 痛みしびれがきつい場合にやってしまうと余計に悪化させてしまう可能性もありますので実際やってみては余計痛いなと思ったらやらないで一番ベストなのはこれだけきつい症状なのであのお尻に出てる痛み痛みしびれがお尻太ももふくらはぎ足裏出てるってなった時その神経ラインに対して 痛みしが起こっててなないい部分からアプローチしていくわけなんですねで僕はお尻がめちゃくちゃ痛いっていう方に対してお尻から触ることはないし 腰, から腰がめちゃくちゃ痛いっていう人に腰から触ることもないんです。なぜかっていうとやはりリ ス, クを背負ってしリスクを背負いたくないんですこ っ, ちかこっちとしても患者さんとしても。なので治療に来たのに余計痛くなった。 痛くなる可能性があるぐらいきつい方に対してその幹部を最初にぐっと揉みほぐすっていうのはよくないことなんですねなのでやっていただきたいのは例えばお尻とか太ももがしびれて痛いっていう場合に足は大丈夫足は大丈夫全部痛いんですっていう場合は痛みしびれが弱い部分からまあ攻めていくともしくはお腹であったり首周りからやっていくっていうところなんですねなので痛みしびれの原因っていうのが実際その腰椎の真ん中 の部分にありますよっていうだけじゃなくて実際首が原因だったりすることもあるし、えー、お尻が痛いんだけどふくらはぎとかの硬さから来てる場合もあるんですねなので実際前回のですね動画ではその足回りですねふくらはぎの前け骨筋顕骨筋、えー、皮腹筋抗け骨筋だったかなの4つの自宅ケア方法っていうのをお伝えしますので、えー、他のですね全部のケア方法とかと合わせてそちらも まとめてお伝えしているのでやっていただきたいなと思いますはい、えー、今日はですね、あのー、足裏の部分ですね足裏周りの部分で、えー、痛みしびれを改善するポイントってお伝えしていきますのでこの後も見ていただきたいと思いますはい、えー、それではですね、えー、先ほどお伝えした通りに、えー、足裏と足裏足裏ですね の部分で、えー、痺れをを改善すする方法をお伝えしていいいきたいと思います実際にそれで痛みしびれが減ったっていう方たくさんいらっしゃいますので是非、えー、参考にしてみてくださいで体勢がですねなかなか取りにくい方は難しいかもしれないんですけども足裏にもですね結構ポイントがたくさんあってちょっと分かりにくいかもしれないんですけどもあのまず最初にですねお伝えするのはこの水かきの部分ですねこのの水かきの部分 えー、指の指と間ってってへっこんでるじゃないですかへっこんでるところをこう上に上がって、まあ、押し軽くです、ね、こう指先で押さえながらです、ね、触っていくとここに隙手でいうとこの水かきのこの、えー、こういう間の部分ですねこういう間の部分ここって骨と骨の間でこうだんだんだんだんなっているとちょっと骨に当たる部分があるんです側 すすごくこう痛気持ち い, い感覚があると思うんですよ手の感覚でもこの辺ですね親指の部分だとこの辺りですねこ う, こういうところで足のそういうところ足の今度は足バージョンこの隙間の終わり目のところ実はここをぐいーっとギュッと触って。 触, 触るとし痛みしびれが減ったりとか、えー、もしくはこのままマッサージしていってあとはすごく足が軽くなった状態になる痛みしびれが減った状態になる可能性ってすごく高いんですね実際これをやっていただきたいなと次にですね足裏ですね足裏足裏 の, このかかとがありますよねこの か, か, とかかとがあってその後ろかかとでかかとの終わり目ですねなんかへこんでるところがあると思うんですけども この大体このちょうど真ん中のラインですね真ん中のまあ第3子第3子のこの真ん中のラインのちょうどかかとの終わり目この部分この部分をしっかりグッと大圧を加えてあげるんですねでちょっとですねこれ手でやりにくいんですよねこんな感じでまあこういうあぐらがかければいいんですけど痛みがきつい場合あぐらはかけないかもしれないので、まあ、そういった時はですねこうなんか。 座った状態でこういうテニスボールを踏みつけてみるとかですねっていうところをやっていただきたいんですけどできる方は手でやってほしいなとあとはこの上の部分ですねこうへこんでるこの足裏のど真ん中のところをこうたぐっていっていただくとペコッとこう骨に当たると思うんですこのペコッと骨に当たるでその後ろっ側後ろっ側っていうかかと側ですねかかと側こうこう触っていって 明らかに骨に当たるる。と思うんんでです。明らかにににたたた部分が骨に当たるで骨に当当たったらこ の, そのちょっとかかと側ここにトリガーポイントというのがあるのでここをしっかりグッと押さえてあげる片手じゃできにくい場合はこうギュッと両手を使って押さえてあげるであとはここの土踏まずのところですねちょうど土踏まずのちょう ど, ど真ん中ぐらいにコリコリした 部分があると思いますですねぐっとでその3、まあ、4点ですねここのかかとの、まあ、この終わり目のところとそのまままっすぐ手繰っていただいた、まあ、骨, が骨に当たったそのちょっと下側と、えー、この土踏まずのちょうど真ん中ぐらいの、まあ、ちょっとこう分かりにくい方はですねぎゅっと1点ずつぐーっと押さえていっていただければああここだなっていうの分かると思うんですこの足裏も一緒です。ぐっと押さえていってていいいただいて あーここだなって分からなくてもですねもしこう押さえててあーなんかこ こ, ここ押さえると痛みがマシになるなとかあまあそういった感覚があられるのであればそこのポイントをギュッと押さえてあげてそのままマッサージを加えてあげるんですねこういう感じで。というところで実際これでですねこの足回りの筋肉 が柔らかくなるだけでもですねお尻の痛みしびれが軽減するっていう可能性がすごく高いので実際にですねこれをやってみて悪化しないようであればそれを続けていただいて今の痛みしびれが一刻も早くですね治るように実際にやっていただければなと思いますそれではですね今回の動画をご覧いただきありがとうございました